負け惜しみだけは本当にうまくなりましたよね。どうも、政治いろいろの学部です。属国でありながら、内心では密かに中国に対抗心を燃やしている韓国ですが、ここに来て造船業の分野でも追い抜かれてしまったようです。 その背景には一体何があるのでしょうかまた、韓国の造船業はこのまま衰退してしまうのでしょうか ?2021 年12月6日付、東亜日報からの引用です。韓国造船業界は今年、世界船舶受注量1位の座を中国に明け渡す可能性が高くな しかし、韓国造船は、高付加価値船舶とされる液化天然ガス LNG の船舶で圧倒的なシェアを見せている。5日、ギリスの造船海運市場分析会社クラークソンリサーチによると、今年1から11月の世界累積船舶発注量は4498万、 8224CGT と集計された。このうち中国は2191万 8790CGT を受注し、48.7% のシェアで受注トップにつき、韓国は1695万 7415CGT を受注し、シェア 37.7% で2位についた。 中国は今年コンテナ船を大量に受注し受注量を引き上げた。新型コロナ禍の中で海上運賃が高騰しコンテナ船の発注量が昨年より10倍伸びたが価格競争力を武器にした中国がコンテナ船を大量に受注した。中国は今年1から11月のコンテナ船発注量の 59% を。韓国は 34.5% を受注した。ただ、韓国は高度の技術力があってこそ作ることができる LNG 運搬船を多く受注した。韓国は世界で発注された LNG 船592万 3793CGT のうち 91.0% の 538万 8722CGT を受注した。造船業界の関係者は、相対的にお金になる LNG シェアが高いというのは、韓国造船の競争力が優れているということだ、とし、高付加価値の船舶を選んで受注した方が収益の面で良い、と話した。とのことで、いかがでしょうか この種のランキングは時代とともに移り変わるものであり、上位が入れ替わることそのものは決して珍しいことではありません。ただ、他ならぬ中国に追い抜かれたこと、そして、よりによって造船業でトップの座を奪われたということで、韓国としては歯ぎしりが止まらないということなのでしょう。かつて造船業といえば、韓国における花形であり、 いわゆる、ガテン系の若者であれば、誰もが憧れる安定した業界としてもてはやされていました。しかしながら、現在の韓国を見る限り、造船業はむしろ、社用を迎えており、大手造船会社でさえも、徐々に売上高を落としているという状況があります。その流れの中で、まさに泥船から船員が逃げ出していくように、 造船業従事者の人材が不足しているというのがここまでの経緯なのです。このあたりのことは以前の動画でも詳しく解説させていただきましたので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。さて、今回の記事で気になるのは、韓国のランキングが2位で踏みとどまるのか、それともこのままずるずると転がり落ちていくのかということです。造船業が 車用に向かったそもそもものの原因はムンンジェインの失策ですやっぱりか、と思った皆さん、正解です。すべての失策は、ムンジェインに行き着きますからね。2000年代から2010年代にかけて、韓国国内の造船業全体の受注量は、緩やかな下降傾向にありました。その背景としては、 地球環境保護に伴う、樹上のシフトなどが挙げられるのですが、この動きを見て、ムンジェインは2019年になって、造船関連の大幅な人員カットに踏み切ります。雇用そのものをカットすれば、出ていくのも抑えられるだろうという、至ってシンプルな発想ですね。それで危機を無事に乗り切れればよかったのですが、もともと数千人単位で、 人材不足が慢性化していた造船業では、さらに人員が不足することになります。当然、現場では1人当たりの作業量が増え、労働負担が重くなったことによって退職者が続出、人員の流出が進んで、ますます現場の負担が重くなり、という地獄のスパイラルにはまってしまったのです。そもそも、 手が足りりないいと言っているのに無理やりリストラを断行したわけですからまあ当たり前ですよね。このくらいのことは子供でも想像がつくと思うのですが退職者が続出するだけでなく新規採用に対する応募者も数人しか集まらないというのですから人材不足は深刻です。これはもうシャレにならないレベルでしょう。現場では 毎日重労働を押し付けられ、しかも満足な給料ももらえないとあっては、若者だって魅力を感じないはずです。ただ、ここでも韓国の負け惜しみ炸裂です。記事では、韓国には LNG 運搬船があるから大丈夫だと結んでいますが、果たしてそうでしょうか確かに、環境に負荷をかけない LNG 運搬船は、 今後の海洋物流においても重要な役割を担うことは間違いありません。その意味では韓国造船業の路線は正しいと言えるでしょう。しかしそれはあくまでも韓国がきちんと LNG 運搬船の需要をカバーできるという前提の話です。韓国の大手造船会社の場合、キャパシティに見合わない大量の新規受注を抱え込んだ挙句、 肝心の設計作業が間に合わず、納品を数年単位で送らせたという善科があります。ビジネスの世界ではありえないことですが、何せ韓国ですからね。このくらいのことで驚いてはいけません。大量受注の原因は結局、目先の利益欲しさに価格をダンピングしてでも、仕事をどんどん受注してしまう韓国の体質があるのですが、 あの国に反省という二文字はありません。日本からも仕事を横取りしておいて、謝罪の一言もありませんからね。韓国のダンピング体質は、マレーシアのペトロナスツインタワーやパロー共和国の KB ブリッジで世界にも知れ渡っていると思うのですが、それでも安ければそれでいいという世界があるんですね。ちなみに、 ツインタワーと KB ブリッジではどちらも日本の建設業者が後から尻拭いをしてまともな工事を行っています。LNG 運搬船でも同じ悲劇が繰り返されないといいのですが。念のために言っておきますが、記事で紹介されているランキングはあくまでも受注量ランキングであり、売上高ではありません。極端な話、 どんどん仕事を引き受けてしまえばランキングが上がっていくわけで、その後受注破棄したとしてもランキングには全く影響しません。実際韓国もこの処方でランキング上位に食い込んだんですよね。ちなみに韓国は LNG 運搬船を一石建造するたびに約100億ウォンの特許使用料をフランスの GTT 社に支払う必要があるようで、 利益はほとんどないそうですさらに、フランスへの特許料を支払うのがもったいないということで、韓国独自の LNG 運搬船を建造しようとした結果、見事に失敗に終わったそうです。高い技術力とやらは一体何を指しているんでしょうかね。さて、こんな見せかけの手法が永遠に通用するはずがありません。韓国も